ステップ4、調和振動子2。先のステップでは、一つの解決手法を説明したんですけれども、今回はデュラック手法としては説明したいと思います。そして、このステップ4とステップ5には、数学的な問題の解決手法を説明したいと思いますが、次のレッスンでは、これを 格子ととと物理のここににがることにします。そして今回のステップとしては同じ視点から始まるんですが、h hat イコール l、まあ、2m 分の1の p hat 事乗プラス2分の1 m ガ事乗 x hat 事乗ですね。で、これの交換子 な, なんですが、x hat p hat の交換子イコール i h bar になります。 そして、こういう定式を計算したいと思いますが、そしてこれが、H8ψ イクォル e psi になります。それから、ステップアなんですが、さっきはこの P と X 使ってたんですが、 無次元の表現としては、それが計算できるようにはしたいので、それがまあ書きやすくなりますので、そして、x hat e q この小文字の x h a t るこの項なんですが、この項 が, が、√h hat 分の m オメガそして、大文字の p の演算子なんですが、それも小文字の p hat。 かけるこの項ですね。m h バーオメガ分の1のルートですね。そうすると、x ハット、p ハットの、大文字の x ハット、p ハットの交換子イコール i になります。えっと、小文字の x ハット、p ハットの交換子が i h バーだったんですが、今回には i だけになります か, から、えっと、無次元 の, の, のバージョンになるんですね。 そして、H hat、このハムルトニアンが2分の1の H bar オメガかける大文字の X hat 事情プラス大文字の P hat 事情になります。そして、ステップ2なんですが、新しい演算子を紹介したいと思います。これが A hat と A hat dagger なんですが、ルート2分の1かける 大文字の x hat プラス i 大文字の p hat。そして、d a g のバージョンが、ルート2分の1かける x、大文字の x hat マイナス i 大文字の p hat になります。これが、ア n n i レーションオペレートとクリエーションオペレー r a と言いますけれども、これが消滅演算子と生成演算子になります。これがすごく重要になりますが、これから、 いろんなところには、この2つの演算子を使いますので、これがぜひ覚えていただきたいと思います。そして、これの交換詞が、まあ、割と簡単には計算なんですが、A hat、A hat dagger の交換詞イコール1になるでしょう。そして、ハムトニーを書き直すと、H hat イール h-bar, オメガかける a h a t d a g g e r a h a t プラス2分の1なんですけれども、これが調和振動子の種類には問わずには、何でもの調和振動子としては、こういうふうには書けるんですね。それから、ステップ3。これの、こういう地定式を計算したいと思いますが、これが、 n hat の演算子 equal a hat dagger a hat なんですが、これが number operator、数演算子になります。そして、こういう値定式としてはこういうふうになるんですが、これがまあ演算子かけるベクトル equal このこうベクトルになるでしょう。そして、これがこういうベクトルになるんですが、かける、まあ 左側には演算子があって、右側にはこのターンもあるんでしょう。そして、これが n イコール整数なんですが、それが0、1、2になるんでしょう。そして、まあ、これが、まあ、一般でとしては、こういう値、こういうベクトルを計算できますよね。そして、a-hat dagger と a-hat が、それが ψn にはかけるとどうなるでしょう A hat dagger ψn equal root n plus 1 psi n plus 1になるんでしょう。そして A hat psi n equal root n psi n minus 1ですね。それから A hat psi 0 equal 0になります。そしてこれが p s ψ0 equal 規定ベクトルのゼロになります。すると、この問題の解決は簡単になりますが。h イチハットイコール。h イチハットオメガ。エイチハットオメガダガー、エイチハットプラス二分の一。イコール。h イチハットオメガ。エイチハットプラス二分の一になります。続いて。 h hat psi n イコール en psi n なんですが n hat psi n イコール l 小文字の n psi n になります。そして、表現がこういう数式になるでしょう。en イコール h bar オメガ小文字の n プラス s 2分の1。そして、a hat dagger psi n イコール先の表現の n plus 1 root の psi n プラス1、そして a hat psi n u a l t root n psi n 1になります。それから a hat 0 e q u a 0なんですが、これがまあ0の桁なんですが、そして psi n に, にはこの再帰的な表現になる計算するとこの表現になるでしょう。そしてこれの あのルート n 解乗分の1かける a-hat-dagger の n 乗なんですかそれがかけるこの最初 の, の, の規定状態なんですかこういうふうにすると、とまあ、再帰的には計算が で, できましたんでしょう。そして、これを使うと、これがオーソノーモルベーセスになりますけれども、 ψj,ψk イールデルタ jk になりますが、ψn イール、まあ先の表現としては、a hat 0 ket イクル0になります。そして、この規定状態なんですが、それがいくつか の, の, の特徴があるんですが、h hat 0イール e 0 0 ket なんですが、e 0イール 2分の1の h bar オメガになります。そして、これが無次元のバージョンなんですが、大文字 x ハットの、まあ、ブラ a 0 x の大文字 x ッ a ケットゼ0イコールルート2分の1のこの表現なんですが、ブラ a ハットプラス a h ッ t ダガーケットゼロ0これがイコール0になります。そして、これが 平均値 な, な, な, なんですが、そうすると、これの分散はもう計算したいんですが、まあ、こ, れこれが0、大文字 x ト次乗ですよね。それが平 均, 平均値 と, と分 散, 分散値 の, の違いなんですが、それイコール2分の1の b r a ハ a ト次乗プラス A hat to the dagger 事情 plus A hat to dagger A, A hat plus A hat A hat to dagger 0の ket なんですが計算するとまあこれが0になる項もありますので残りが2分の1の bra 0 1 plus A hat dagger, A hat zero. そうすると、これが2分の1になります。で、平均は0になってたんですが、分散が2分の1になります。そうすると、これが揺らぎですね。これがフレクシュエーションズなんですが、それの意味は次のレッスンで説明します。そして、これが調和振動子の 基本のことなんですが、それの消滅演算子と生成演算子をあの覚えていただきたいと思います。そしてこれが、さっきは1のバージョンなんですが、これも運動量、モメントムのバージョンなんですが、同様 に, には計算すると、ブラゼロ大文字、p h a t 0ロなんですが、それも、えっと、p-hat 事情になると、これがまあ分散 計算するとこれも2分の1になります。そしてこれが無次元のバージョンなんですが実際のバージョンに書き直すとまあこれが Δx2 と Δp2 になりますが 2mω 分の1の h bar と2分の1の h barmω になります。そして デルタ X、デルタ P が二分の一の H bar になるんですけれども、これがハイゼンベーグ不確定性原理になるんですね。で、それがこれの元になります。そしてこれがミニマム・アンセーティンティ・ステートなんですが、これが最初不 確, 定不確定状態になります。そしてこれがこのステップの終わりなんですが、次のステップにも もう少し数学を説明して、それから次のレッスンでは、これの物理の意味を説明します。